これからあなたたちの忍者適性を見させてもらうから、江戸で活躍する忍者はみんなここで影になる術を身につけ、育っていくのよ。人から身を隠す術は人の中にあってこそ身につけられるということだ本やかなるほど。店<笑>員に気づかれないように本を満るこれから店員にも客にも気づかれることなく、好みのエロ本を買ってきなさい。<笑>誰に気づかれることなく、素早い判断で好みのエロ本を選ぶ。何もなかったかのようにさ、さあれは置いてった方がいいって、絶対邪魔だって<笑> あれ、こぼしたーこれ、忍者ースピードは評価できるけど、注意力がまるでダメ<笑>次はもうわ、ノリノリですよいいから、早く買ってこいつつんだ<笑>道に犬の恩恵をちてて、どうしようあ頑張って、銀さんき<笑>そ、一例に逆らうなるしかし、リーダ ー, <笑> ー, ダーじゃあ、次は新八君の番ねあ、はい、行ってきますなんだよ、おい忍者もクソもねえじゃねえか 地味だったら誰でもいけるんじゃねえかよカツラがついに動いたがかかったな飛んで火にいる夏の虫とはまさにこの子頼んだぞ、ハトリゼンゾー忍者戦隊、五忍者マイルやべ、俺ちょっとしょんべってくれ忍者ホワイト、必殺技、忍法、隠れ身の術眼鏡をかけなくっちゃ に, 足のには こ, れきスーここれれさあフレッ案ずることはない。 最後の間にエ リ, ザベスエリザベスちゃんはここにはいないよ。悪いが元同僚とはいえ、そっちにつくなら容赦はしん、俺たちは最強のゴミ。リーダー戦隊、シロイ・ファイカツラいや、ゴミ者ジャネングのおめ時だ可愛いエリザベスちゃんの目の前で口を張てるがよいジャンプ侍 逃げう理由はねえだろブロカレーなめんなよ偽物と本物の差を思い知るかい同じはただもここまで差が出るく っ, ってる お, お腹が貴様まさか華麗になんてことしてくれた。だ小腹が空いてちょっとつまじまったじゃねえかげえ の何じゃこりゃ 昨日、飲み屋で隣の親父に枝豆と交換してもらったんだサダハル、お前、どうしてそんなにでかくなったんだおい、なんとか言え、うん、オッケーサダハル、とりあえず、私への日頃の感謝を言ってみるわ、アールうっついて、かぐらちゃん、うん、僕なんかはっついたぞサダハル、僕の言うことは聞いてくれるよねあっなんだ、この勇気もやくぃなんだ、さっきからメキメキメキメ キ, メキ夏季講習で学力アップか 巨大な犬が現れた現場の歌舞伎町から中継花の花の現場の花の穴あれ花 の, 穴ちょっと現場の花の花 の, の, の花の花の穴の花の花の花の花の花のの花の花の花の花の花の花の花のお。まあ珍しい。花の花が私たち以外の人に懐くなんて私たち美の花の花の アネモネ、あなたたちにあの巨大な犬を預かっていただいていたものでございますお前一体何キロで散歩してんだ今すぐ停車しなさいこれが散歩に見えるのかポケーあばよああ危なかったなに危ねえぞなあひじかたさんひじかた、この野郎犬神や流血という大地の気の流れが噴出する穴一応牛乳あげるから、だからお 私たちがあの子の覚醒を解く呪文を唱え終わるおんまけにゃしゃばたらさとまんおまこは守りを司る犬神ちょっとやそっとじゃ抜けないわよわここに私が原力を込めた玉があるおいどこ投げてんだ玉を落としたの原力がパーよ間に合え間に合え 手でか結局がめんかい目を覚ますう姉だよ また会いに来てくアネちゃんが来るまでヘルプに入ってたんだけどああた自分の客のゴリラストーカーいつもボコボコにしてるから誰がゴリラストーカーだ失敬だぞ、君ついでに関わった人間すべての記憶からその存在を消し去りなさい、ゴリ左のケツを触られたら右のケツも触らせる常識よいや、父なら常識やさてしてクなプレイを楽しむところでもないからやり方がちょっとあざとすぎるねまあね 2人ともうちの店では売れっ子だし本当はねだからどっちか1人店やめてもらうから残ってもらうのは気にしちゃいないわよまあお互い明日は頑張りましょうその勝負なんだけど私は降りさせてもらいますその上、はい、引きこもりの妹さんの面倒も見てるんでしょ頑張ってね応援してるからどうしてあの女がみんなに慕われてるか少しだけわかった気がする こ, ここでいいんだよね この店で会ってんだよなああ、あばずれみこお前もここで働いてたおたえちゃん頼むわお前、ええ、本当にサービスしてくれんだろうなお前、金ねえぞやられた私としたことがそがー今からも間に合うかとりあえず何ケツとか触っていいのファスメリー、お願いしますそりこ ほ ん, でくれなんかと久しぶりにきてくれて。 伝えあのおっさん遊び方がとんでもなく果てで有名なのよジュースじゃねえかおじさん、もっともっときついの飲みたいんだけどなマイ、まあ、ク。さっさくついちゃいますもったいね溺れちまってるよおじさこれがあなたと私のペンゴマの違いおいおい、君たちなんてしけたらしてんだどんぺるんよ !10 本持ってこい近藤さんおしゃよし生の女の子から事情は聞きました 俺の預金通帳はすでに夫婦のものとして、お父さんと共同名義になってるんです。この株舞伎で俺より目立とうなんて100年早いんじゃ？